元忍びの渦い天元様だぞこっからはド派手にいくぜ<音><音><音><音><音><音><音><音> 鬼滅の刃日の神決風ン。